ポポポポン、ンン、コツ。きょ<笑><笑>う、<笑>おはようございです。 <笑>んないいんですかななんんでですすかかそのはい、まあ、今日、さんやてきょて、はい、う、ううちゃむらいできてないんで無理です。<笑> <笑>どうもマック ス, スでございます本日はサムライティング<笑>、富士山駅であのー、7周年を迎えられたうどん屋さん、あのースターっていうところの地下1階にある、うどんん屋さん吉田の戸川さんの7周年のイベントで、で、これでみんな、どんな量なんですか、うん、くくくえ誰が早く食べれるか、うん、ちになみに 今ちょっと確認した、確認した。確認した<笑>、今多分、うんラ、ライバル視してる、うん。だ、誰かと思 う, う, でま う, う、うんさん。で、多分、未知数なのが。小渕さん。小渕さん。吉村さんは。<笑>もうあれだよね、吉高さんのの好きでしょ<笑>扱いがすごいもんね。<笑><笑><笑><笑><笑>ん小川優馬。<笑> で、エビからおいうな<笑>、はい、しというわけで、このポンコツでお送りします。 お<笑><笑><笑>フフさんごちそうさまでした はいいんんすすけど<笑><笑>これなんすかいやす<笑>はい、いただきます。 これなんすかと、のさないあいガリガリ君のガリガリ君の出し味みたいなやつ。がない<笑><笑> これ、冷やしで行く人いるんですか、今日やば。やば。これ、ほぼハイチュウですよ<笑><笑><笑>ほぼハイチュウそんなフレンズ食べんじゃねえ<笑>これ、食べてないんすもんね冷やしあ食べた い た, いただきます。毎回これなんですよね うはでいただきます。 ハ <laughs> ハ